来年1月から解体され、阿蘇山ロープウェイは60年の歴史を一旦閉じることになり、平成30年12月22日から3日間、駅舎などを見学するバックヤードツアーが行われ、期間中およそ70人の観光客が参加、名残を惜しんでいました。阿蘇山ロープウェイは、中岳河口の噴火や熊本地震などで、2014年、 8月から運休していましたが、2016年10月の爆発的噴火で加工駅が被害を受けたために、加工駅と山上にある駅舎や支柱などを解体して、開業以来60年の歴史を一旦閉じることになっています。これに伴いバックヤードツアーは、日頃見ることのできない機械室などを一般の観光客に見てもらおうと、 阿蘇山ロープウェイの運営会社が開いたものです。最終日の24日にはおよそ40人が参加。ロープウェイの職員の案内で、駅舎のホームに泊まっている91人乗りのゴンドラや支柱、ゴンドラを動かす機械室の人の背丈より大きい滑車などを見学しました。阿蘇山ロープウェイは当時の九州参考が 阿蘇山城とおよそ1キロ離れた河口近くの三城駅を結ぶ91人乗りのロープウェイを建設1958年に開業しました阿蘇山ロープウェイは阿蘇観光の目玉となり運営会社の話では年間多い時は40万人から50万人の修学旅行生や新婚旅行などの観光客が利用したということです 山上の駅舎と支柱は来年1月下旬ごろから解体されるということで阿蘇山西駅での業務は来年1月6日までで山上と河口淵を結ぶシャトルバスなどの乗降場は1月7日からは近くの場所に移して行われることになっています。